ドイ e s W の皆さんの顔に泥を塗るわけにはいきませんこのハルバードや鋭さはだけじゃありませんよ待機中生命の救済シュールは慈しみ全て倒せばよいのだな滅亡はいずれ降臨するのだ命令があれば一撃を食らえ すぐに片付ける武器をてか俺がお前らの滅亡だなんて言ってみたらいいよなんでしょうか誰の経験だけに頼るものじゃないんですよご指示をジャ邪悪を壊滅しうる入門さ 了解了解ご主人行くぞ諦めるなはいはいドアをぶちかましてやるぜ俺を解く武器のその殻からから。よ、ね やめるなよこちらチェン配置につきましたやってみますかあとはどいつだ<笑>治療してほしいやつは前に出ろ命令があればおもうあしません命令があれば従うま で, でしっかりしろ私に合わせる者がいれば効率が上がる いつでも行けるしっかりしろ俺を解き俺がお前らの滅亡だ何やってん だ, いいよ何やってんだ配置につきも一発で仕留めます 犠牲者の苦しみがわかる今もっとやれ 止めあ、まあ諦めるアースの治療範囲に入れ待機中を執権後にするはきつ待機中 何やってんだどれを取とこれがお前らの今をもっとやれいくぞこちらちゃんやめるなよもしかしもう少し頑張ろうアーツの治療範囲に入るいつでもいける武器をだわたしならたくさんのせきを引きつけられるいるいる こいつはい私が行こうビクトリアのバグパイプよ こ, ここは気持ちませんここだここギ ー, ーをもっとやれ噛みついたぞ思考を面積にすれは戦術俺を通知の泥からかってきらい 今回もこの制服に恥じない戦いができたね。